するしない。どうも日向た愛子です。マージャンの匠今回のゲストは土田光昭プロです。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。さあついに土っちがやってきましたね。本当です。よく読んでいただ<笑> ありがとうございます。マージャンの匠み、えー、こ一打一打、一々一々自分の手伸考もそうですけれども、普段麻雀中に思っていることを声に出していただくんですが、つ、う、や、ん、さん普段かなり頭の中いろんな言葉巡ってますか。匠っていう意味分かってますかあなた。<笑>これで第。なぜこの題名つけたの？第五弾ですけど、え巧みってことはもう。巧みってことはどういうことなの？あの極めてる方。それ。 えー、<笑>問題ですよねいやいや、もうかなりのお声いただきました土田さんのマージャン、知りたい、見たい、<笑><笑><笑>あの視聴者の方で、ね、大変誤解なさってますけど、はい、私は本当に正当派なんで、ねね、自分のジャンプは。皆さんと大体、あの思考回路は似てると思いますので、日向田さんも安心して、<笑>あのいていいいろろ聞てただければ土田さんといえばこう、イメージはチートイツなんですけれども。もうね、誤解の極地それ<笑> 違うんですか僕はね、一番好きな役は、タイヤピンク3色ですから、あらあらあら、って横派ですから、<笑>縦ではありませんから、でも今回の匠で、イメージがかなりガラッと変 わ, 変わるんじゃないでしょうかねしまうかもしれない、えー、シュンツ派と呼ばれたいな、<笑>シュンツマスター、出てきたんでしょ、この番組。トいや、イツマスター、初めてですシュンツマスター、新津清志はまだです。あそうですか<笑><笑> お 先, にそうそうね、お先に、先に、先に、先に。あ、じゃあ今日は、うん、あの予想外の土田さんが出てくるかもしれない。皆さんのイメージと違う。麻雀は裏面系ですから。じゃあそちらもせめて今回はお伝えくださ い,、はい。よろしくお願いします。うん、よく聞いてください。<笑>はい。<笑>それでは麻雀を打っていきましょう。 トン1曲開開始しててくくだださささいよろしくお願い皆ん手をけよろしくお願いします。さあ、今回、M リーグルールとなっています。満品相互に赤が1枚ずつ入っている。M リーガーになった気分で打てるってのはいいですね。はい、そうですね。はい、自分で選びましたけど、このルール。設<笑>楽さん、シャーチャースタートです。ドラは2品。もうこれはね、メモチート言って。まっしぐら。<笑> ですか今回はそうですよだからも う, だもうこうこうこうこうこうこうこういきなり3走数るのですよあのねビデオを断つのがね麻雀<笑>の醍醐味ですから早かったですね1巡目でもうさっさと決めるっていうねこんなバラバラですから<笑>あと土田さんといえば第1弾に自敗を打たないあれは修行中の未練だね<笑>あのまだまだ先に そのの第一代自切るのは取っておくとというこ何年間修行されてるんですかえー、っとそれは平成4年からですから<笑>かなりの年数修行されてる<笑>もう平成が終わろうとしてますからね27年27年、はい、修行されてるんですね、はいはい、いやーこのチ層も切ってしまってまずまっすぐらですねピンズに寄せてのそうですこうやってピンズ切らない川になると、はい、みんなピンズの町にしたからないじゃないですか確かにそれを狙ってるんですよ 印象付けてるわけですね。盛り付たらマンズかソズ。わ<笑>かりやすくていいですよね。<笑>なるほど。今回も悩むことなくノータイムでいけますね。あの三と四持ってるとちょっと赤嘘もあるから、はい、ちょっとなんかね名残惜しさが残るじゃないですか手に。それはもうカット。<笑>潔い男なんです ね, ね。どうせ上がれないんだこの手。<笑>早い。今回気になる選手他にいますか？こう。 親何ゃぺーちゃって捨て牌あのね気にしてたらキリがないんで、うん、リーチかかってから考えようね<笑>泣きが入ったりリーチが入ったりするまではあのトン一局始まり始まりのトン一局とか、はい、トン二局はほとんど相手のことは気にしないですねそこまで自分の手があの進行しなければやめるだけなんで、うんうんうん、あのただ相手の待ち方、うんうん、上がった形とか流局して転廃した形を見て そののを図るってうんですか、ね、あー、あのー、どういう打ち手なのかも含めて、そうそうそうそ う, そ う, そう、ああ、こんなこのぐらいねみたいなケースもあるんだね。<笑>あじゃあ、後の方がいろいろ情報が入ってくるってことです、ね、そうそのこれ、あの序盤なんで、はい、どういう入り方するのかを見たいんですね、みんなね、うんうんあの。手なりで入ってきて、まず先制点を挙げたいタイプなのか、それとも最初からちょっと重さを乗せてくるのか、うん、手に。 そう、いうののを見てチェックして後々にねんおリャンは日本の声です、うん、いやつがいるね。<笑>もう、ペーチャで動くなんてなんね、もってのほかですから。そして、ダスーピン。あのね、うん、あーペーチャは親の紙でしょ、うん、そこで動くってことは、よほど打てる人であれば、はい、もう、上がりがり近いですよあもう、天ンの可能性も高い。で、そうじゃなかったら、この人はノーマークになりますね。なるほど、はい、え一度 この人、今回、ドッポさんなんですけど、はい、この最後、脱スーピンで今、E1 はつもぎりでした、はいはい、ケアしたり、何かで、ケアしますよ、ドッポさんだから、<笑>ケアされる。打てる人なんで、うん、これはもう一切、あのー、泣かれそうな肺も含め、ああの危ない肺は切らない、あー、ちょっと手が進行してくるとね、と<笑>どうします、こういうのって、後に切るんですかそうですよ切らた危ない肺の 一族の中ですけど。ただ、はい、今数はもつもぎり。はい、入ってる可能性が。七割。七割、はい、そんなに超えちゃいました。はい、今親は数は合わせた。しかも万願ですよ。はい、万願。二、うん、枚と赤、赤が一枚入ってる手ですね、はい。まずいじゃないですか。おな、ね。時にね、三万切ってる場合じゃないですよね、<笑>もう本当に。でもそれで。二番はいける。なんだったら、あ。あ積もったー。はく。 ドラドラ。ゴールで赤持ってったね。<笑>はい。もう大体もうこのパターンなんで、7割方、もうテンパ入ってるん で, ダメです、ね。すごい、スタートから、確かに、本当に赤の受け入れがあったんで、はい、ありました、2004戦。では一度、皆さんの手を開けていただいて、進行を見ていきましょう。皆さん、手早を開けてください。いや、かなり皆さんの手は、ね、整ってましたね。親はまだ苦しそう。 ーああ3万切るだけあるねねいい手ですね、うん、そうね土屋さんちょっとこれあれですねんしゃんリャンシャンですけどちょっとうん、うん、もうダメよ<笑>厳しいスタートとなりましたさあ今回ドッポさんの上がりから生まれましたこの捨て杯と実際この手の感じ見てどうですか、うん、今回の3人の打ち手ま あ, あだってみんな普通にちゃんと麻雀できるなって感じですよね、うんうん あのそれなりの理由で3万切ってますから、問題ないいと思いますよね、うん、ちょっとこあの親はちゃんとチーソー4万ってこうマークしてますから、確かにそうだあのいいんじゃないですか、安心して打てるメンバーですね。 後半でまたいろいろ思考が増えていきそうですねこうなると紙、ね、茶なんでドッポさんの、はい、余計大変ですねこの後考えることが、はいはい、多くなると思いますねさあトン1曲まずは2000点減ってしまいましたがこの後どんな向き返しになるか、はい、後ご期待でございますご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに<笑>それではトン2曲参りましょう皆さん手早を開けてください さあ今回土田さんはなんちゃドラは E1 です今回手がいいですねつまんないねあつまんないですか手がいいってことはさ努力するなんか工夫しなきゃいけないことがないわけでしょどんな手にこれ仕上げるっていうイメージですか最初に持つイメージって大事ですか単ヤオピンフが第一本線ですけど、はい、ただあの2層とか2万入った方が、うん ああ、上がりやすいじゃないですか。あのいい両面な、だから、ピンフー赤い地でいいんじゃないかなって。はい、贅沢は言えないなって、うんまあ。これもうシャー、キュン切れないんですよね。切れないんじゃないの。切らない。何から行くんですか、そしたら、この程度。なんて言いました。タイヤをピンフー<笑>え。あ、キュってことだ。<笑>わかりやすいじゃん。<笑>そうそう、確かに。こんなわかりやすい、第一弾はないよ。<笑> 7万なんか来るわけないんだからそもそもそうなんですかただ6、9万が頭になってしまったときに裏目になるっていうね、はいうんうん、だけそんな頭いらないそんなの6万が来ればいいペコになるしあ確かにそうですねなので第一だは9万から安心して切るこうやってね第一で安心して1九杯とか、うんまあ、数字の杯切れる時は、うん あのいいわけですよ、あの月としては。運がそんなに離れてないなって、自分から。じゃあ、今回、運離れてないですね、ええ、まだ。そのチェック、あ, ーあイーソーどうです先に1、来るかね。<笑> 1, 3, 5の総だけど、これ、あの手配が進行して、相図のかんちゃん待ちになった時は、はい、関連層にしてはいけないっていう、そういう手ですね。上がりやす い, けど い, けい関連層は上がりやすいけど、しちゃいけないなって。関数層にしなきゃ先に入る分にはいいけど、努力が足りない。<笑> 修行不足かなりこの気持ちの面と努力と修行とこれいいでしょあこれあの9万から切っててこちらが頭になるってことは前へ進みなさいよい も, もうでは目いっぱい広げなさいよっていうサインなんですねかなりはいと会話されて安全牌はもう持たなくていいよって言われてるんですね今回下ちゃんがねピンズ嫌いみたいなして始めてだからピンズの街になった時が結構有利ですねあしかもあのチーピン引いてウッパーピンになると一番いい街になるんで、うん スーチピンよりもやっぱりウーパーピンと外よりこのキューピンとパーピンの切りが早いんで、はい、やっぱピンズの上がかなりいいですね最後の待ちとなればより良くなる今回泣きの判断は今のところなさそうですか誰の設楽さん以外に泣く僕が<笑>泣くことないですもんねありえません<笑>この手は泣きません16巡目になっても泣きませんテンパイ取れてもあっそうなんですかあの入り方なんですよ ト ン, 1トン2曲のはいあのチンしてノーテーパクプもらって嬉しいのって嬉しいです甘いな、えー、<笑>ほんと甘いな目いっぱいに進めていきますなの、ね、店舗増やせばいいってもんじゃないの麻雀はあ違うんですかそうな地なら し, 地ならし耕すのはい最初は畑のような話になりましたねそ う, そう耕し方が問題なのチンしたら耕してない人の力借りちゃうわけでしょそうです自力で耕すの今耕してる最中そうなの なるほど。あさあ、ペるニいポンの声。これもピンズ、マンズ、キラって、言いそう出てきました、ソーズこのあの川は、はいまあ、ソーズの本一、もしくはトイトイなんですけど、一番がドラなんで、トイトイの可能性も残ってるんで、はい、手から字が出てきたら、イーシャンテンかテンパイですね。なるほど。じゃあ、まだ。まだ全然大丈夫。大丈夫、ええ。トイトイの可能性は結構あるんでね。ああの一だとしたらまあ よくできましたねって感じですね<笑>んこんなの泣かれたっていいんだもんあさらっとパースを切りましたまあこれだけの自分が手材料ならある程度なんとしてもこのピンズでゴールしたいなって<笑>引きたいですね、はい、さあ泣きが入ったあたりで他の選手の打ち方を意識はされていますがロンでできた<笑>ますますよくなった<笑>ローピン自分から四枚目ですね 急走親がや気満々でしょう。か、ね、れてもいいぞとここも切ってるんだ。親からじゃあい早いうちにリーチが来るかもしれないですか。そうそうそうそうの関係ないですね。まだ自分は。ペンサーワにフローがいいですよ。<笑>本望ですよ。取っとくんですね。ええ、で自分が待ちたいところはなるべく手配の中に置く、はい。これ大事ね。ポロッとこぼしちゃうといけないから。<笑>今そっと。 位置変えましたもんね、ええええ、自分が増したいなって思って伸ばしたいなと思うとこは中に入れて手の邪魔にならないように<笑>真ん中収納なんですねあれいいピンって出して変だなあリアンソン、はいはい、入ったえいいやん<笑>すごい本当だ何も出てきてないからあと1手はいけるってことですねです例えばここでションパイのトンとかリュウハ来てもつもぎりますね、はい、ポンどうぞってなるほどえどの形ならリーチ打ちます だから、ウーパーピンだって。ワンズはスーチーピンは行 き, 行きづらいですねあ。あ、これは行きづらい。これはダメなんです。行きづらいんだ、うん。これはダメなんですよ。黙ってたらチーピン、ただ取りだから。ただ取り両<笑>ピン2枚見えて、両ピン2枚見えて、はい。親チーピン、パーピンで、こう、9ピンでしょ、うん、もう、おいちーでも、リーチしちゃうと止まっちゃう可能性あるんで。<笑>え、が変わるところは、そんなに大い ?3 球じゃないですか。数層。はいあ ーーだとはい、うん、黙って漫画になるんでそれをちょっとひたすら待ってなるほど言、ええ、いそうとの振り返りそうそうそ う, そうで、はい、あの親からリーチ来たら現物なんで、うんはい、ちょっと闇押し<笑>っあっそれかも、はい、ですからね<笑>かもちゃーん<笑>さあピンフイーペイコ赤いち3900点、はいはい、今回この手ははい 積もれる地震がないでししました<笑>いい街の中では、ウーパーピンはリンチなんだけど、はい、スーチーピンは闇なんですね、これあのそうなんだ、あの、ただどりの街なんで、<笑>みんなから迷わず出ますもんね、いらないよって。そうそう、ウーパーピンはあのー、こうなってて、ウーパーピンは、はいあのー、積もれそうな街なんですけど、スーチーピンは積もれなさそうな街なんで、こういうふうに散ってるでしょ<笑>散ってます、こういうのは嫌なんですよ。 なるほどあとまたイー、言いそうと数相の変化で、8000点の変わりもあるのと、親のもしリーチが入っても、外押し続けるってことですか、ね、あの1万来ても1万みたいな。<笑>ドラドラも来ても、あそうなんですね。赤ウソ来ても赤ウソみたいな。でちょっと目立つけれども、しょうがないよね。行くしかないってことですね、うん。行くしかない。だけどリーチはしちゃいけない、この手は。この手はリーチをしちゃいけない。赤ワンと8万の入れ替わりもあるから。そっか、赤いりですもんね。はいはい このバランスが土田プロらしさな気もしますけどうんあの、自分でなんかこう、方針を立ててあの、その曲の終わり方を考えて打つっていうことなんですねあの。こうだったらこう、こうだったらこうしたいなっていうことで、どっちでもリーチっていうのはピンズが安いから、行きたいんですけど、はいうん、それはないかなっていう。違うんですね。もしこの時に、満足ついたらどうなんですか、ウーピンじゃなくて引いたのが。E1、とかの完了はつも E1 ドラはつむぎ関連はリーチは打たない、はい、4万と2万だけはテンパイ取りますけどねその時はリーチはあしませんねしないんだ、ええ、だってピンズで待ちしたかったんだもんだもん。ウーパーピンでリーチしたかったんだもんだモンダモンくん<笑>そうなんですね、はい、さあでは皆さんの手を開けていただきましょうさあこのような手でした だってこの決まりのパターンでチュンカトンが手から出てくると天ンイかイーシャンテンっていうねえでもおっしゃってた通りでしたね、はい、イいそうの手出しのあとにもう1枚自牌が出てきたりしない限り僕は意識しないってその通りでした、はいはい、そしてでこの2枚切れのシャーは関係ないんで、はいうん、この自牌はカット参考にしないってなるほどこれがあのやっぱり1枚切れとか枚1枚切れかションパイの自牌が出たらもうマークそして親も いいシャンテン、確かにやる気ありましたね。休想の時にもそうだって。気満々だもね。ね。んねへ。歯磨い麺は3色ですね。しっかりしてるね。さんマン、いい街だね。いいシャンテンでした。いや、今回もまた。やっぱりこういう、あの掃除の一色をされてる方がいるときは、はい やっぱり相図が埋まって相図で待たなくていい形になってる人が一番上がりやすいんで相図がまだ埋まってない相図が埋まってないっていうところがちょっと手こずるっていうそれがもう麻雀の道理ですね本当です、えー、実際に手こずっているでも相図の街になった場合にリーチに行く可能性が結構みんな高いわけですよこれは、ね、そうですよね、うんえー、こんな古俗な闇電話しないわけですよ<笑>ご自身のこと古俗なんてそんなことないですよ<笑>いや考えの中で 面白いですね、今までデジタル派が多かったんですけれども、はい、耕すっていうワード、匠で初めて聞きましたもん耕す、はい、これから親を迎えますからねどんな風に耕していくんでしょうかご視聴ありがとうございました、はい、次回もお楽しみに